おはようございます。今日は3月の9日ですが、すごい撮影の方法ですね。今じゃこんな撮り方はできんな。鹿児島の朝ラッシュを逆方向に進みながら、日本温泉に直通する普通列車、国分駅に乗りました。ただ、これで日本温線の方まで行くのはまだ後でして、結局、鹿児島市内一区間だけの乗車です。鹿児島駅。ここから先、観光スタートしようと思ったんですけども、私は、あらいかん、うっかりしてた。もう一度ここから先、普通列車で、鹿児島駅に逆戻りをします。JR 九州の車掌さん、これあれですね、昔の制服ですね。懐かしい。 私ですね、昨日傘を借りてたんですけども、それを返さなきゃいけなかったんですよね。そのために路面電車に一旦乗って、えー、お借りしていたこのイルカゲストハウスという大変親切なところにですね、返すことにしました。泊まったらまた別なんですけどアジアなんとかっていう鹿児島駅の近くにある1600円ぐらい泊まれるゲストハウスなんですが、まあ、どちらも結構鹿児島は安く泊まれることがいっぱいあって助かりましたね。そして、えー、その傘を返しに行ったゲストハウスは、えー、このですね、鹿児島市内のあの観光地に結構近いものですから、そこから先に歩いて結局観光することにしたのでした。 後ろに大きな石碑が立ってますけれど、最後の高森終焉の地と呼ばれるところです。南州を終焉の地というふうに大きく掘っておられます。 これですね、最後の高森が最後に西南戦争をするときに、えー、本当に最後の戦のときすぐこのほど近くにある城山というところに登ってそして指揮を執っていたんですけれどもついに政府軍の、えー、攻撃が激しくもうこれはこれ以上持ちこたえることは無理だと山を少し下りたところでじゃあここで解釈をしてもらいそして、えー、い, よいよ果てるということになったその場所ですまあ本当の場所は現在マンションになってるらしいんでその少し脇なんですけどね昨日そんな話もですね教えていただいた えー、西郷、西郷さんのあの血を引いている若松さんが え私にいろいろと教えていただいてそして最後にはねこれじゃああるからあげるよと言って私に桜島ハイボシ弁当をプレゼントしていただいたのでしたまあ、それは多分本当はその日中に食べた方が良かったと思うんですけど私もお金がなかったんであの翌朝の朝ごはんに回すことにしましてそしてここで多分これが美味しかったですごい美味しいんですよまあね鹿児島中央駅で今でも売ってるんですけどあのパッケージはねなんかまあ、こういう言い方したら あ, あれかもしれないけどまあえて言いますがあのー、なんか素人がねあのー、パワーポイントで作ったみたいなそういうパッケージをしてるんですけどこの中身がねめちゃくちゃ 美味しくてねあのなんか鹿児島らしいのかどうか私にはちょっとわかんないですが あ, のあんまり大きい弁当にも見えないでしょこれそれがまあ実際にあの大きさはそんな大きくないんですけどあのたっぷり満足できるボリュームでもあるしねいやよかったですよご飯を食べて石碑を見つめながらそのすぐ脇には現在は鹿児島本線の列車も通過するとなかなか興味深いところですそしてそこから先もともと西郷さんが戦っていたという城山公園の上に登りました 江戸時代はここには登ることはできなかったんだそうです。まあ、これなんで城山公園というのが目の前に大きなお城が鹿児島城があるからそれを上から見下ろすなんて失礼だとそういう話らしいんですね。猫がおりましたね、猫猫結構なんかいますけどでもあんま猫の印象はないな多分たまたまこの時いただけだと思いますけどね。城山公園のちなみにこれはどちらかというと裏手から登っているかなと思います。だんだん上の方まで結構歩きますが頑張って登ってくるとこのような舗装されたところになってきましてそしてお土産屋さんコーナーなどあります。 着きました今日は桜島がよく見えますね、ちゃんと止めて写したいなにな、城山公園からは鹿児島市内を一望することができ、そしてまたすぐ対岸の桜島まで、そこが噴煙を上げているところまで見ることができるわけです。ほれ本んとに素晴らしい景色ですよ。上の方はなんか雪が積もってるんですかね、桜島の山頂って雪が積もるんだな、知らなかった、ここから見えるところでは、例えば前方、今、前方ですかね、えー、鹿児島市内随一のデパート、山形屋とか、そういったものもあります。 こちらは、えー、大墨半半島島かなで、あ、違う、薩摩半島で、こっちが大隅半島だったと思いますけど、鹿児島県の地図を眺めるような、そんな体験ができるのが面白いですね。どっちが薩摩半島で、どっちが大隅半島だからいつも忘れちゃうんですけど、ここには、皇太子殿下お手植えの木みたいなのが書いてあったな。 皇太子、そ大正時代のことだから昭和天皇が埋めたんだと思うんですけどもうその頃にはですね、西郷隆盛も最後一応政府に対して反乱を起こしたという反乱軍の大将となっていたのに、えー、天皇からの、えー、その行幸とかね、そういったのまで受けるようになりましてすごいことですよね行刑かな多分天皇陛下は来られなかったんでしょうかその城山の真、まあ、下を貫く、えー、城山トンネルの上のところには慶天愛人という西郷さんの えー、まあ、一つの何ですか座右の銘というべきかなそれが掘られていますそこから先山を下ってきましてまあ、結構時間かかりますね鹿児島駅まで40分ぐらい歩いたらかかるんじゃないですかねまた戻ってきました白山公園はなかなか楽しいところですぜひね鹿児島市内 見, 見, 見学というか観光されるんだったら行かれるべきだと思いますがここから先はまた普通列車になります 左側には磯庭園、これ確かすごい面白いものにいろいろあるらしいんですよ。あの島津家のもともと鹿児島の、えー、西郷さんも使えていたお殿様のお家がですね、並ぶわけです。で、右側は錦江湾とその奥の桜島。いや、本当に素晴らしいところですけどね。私もまだこの辺ちゃんと降りて回ったことはないんだよな。して こんなものがいましたこれ七つ星ことですこれは何つったっけあのー、確かね隼人の駅にたまたま泊まってるのを見たと思うんですけどまあ7つ星の人もあの羨ましいだけどまあ私も最長復って回ってんだからあの日本二2週旅行はしてるのそれだってまあなかなかいいことなんじゃないですかと私は好きって言ったような覚えがあります。 マダガラスにぴったりとカメラをつけるのはさすがにはばかられましたけど、空いているところがあってね、そこからの車内の、たぶん食堂車かなんかの様子を眺めることができたのでした。結局、七つ星はまだ一回も乗ったことないですね。乗ってみたいとは思ってるんですけど、抽選も当たりませんし、コロナウイルスが落ち着いて運行を再開されるのも、まあ、いつになるやるという感じです。本当にピカピカな車両ですよ。もうピカピカなところにですね、こちらの乗っているキハ40が反射しております。ここから先は、必殺線に乗ります。そして、えー、人吉市内、吉松というところまで向かいます。 車両は結構揺れますね。動画の編集がはかどります。沿線にも、まあ、景色のいいところはあるんですけども、ただ、まあ、どっちかっていうと単調なのかな、この辺は。ここからですね、一旦熊本県に近づきつつ、宮崎県へ進むということをします。 あの山は何て言いましたっけあれ、宮崎のなんとか岳っていのあったと思うんですけど、あ、そうですね、上着を脱いでる街は珍しい、都の城の駅に着きました。都城はまあ有名ですね、宮崎の大きな街です。山を越えてですね、一旦わざわざ、えー、海の際を走る、日方 本, 本線ではなくて、山の内側のところを通ってきたのでした。そして、えー、これははま寿司ですけども、百円寿司。でもね、この宮古の城の浜寿司とはま寿司って、多分私の動画で過去3、4回出してると思うんですが、なかなかあの地元九州の名物みたいな感じなんですね、うってね。 美味しそうですよ、ぜひ食べてみたいと思います宮古<音声>の城からは南宮崎まで普通列車に乗りここから先乗り換えをします一気に特急列車で小倉までを目指しますこれがね最長ウォーク切符の初期の、まあ、名シーンとして皆さんにもたくさん楽しんでいただいたものなんですけど特急列車日輪新愛夜号です今回は奮発しましてまあ、これはもうあらかじめ予算を別立てで組んであったんですけどもグリーン個室に乗車します これはね、あの最長復帰ッ初期に結構たくさん再生されたんで、この部分のこのグリーン個室の動画を出すことによって、えー、結果的に撮影よりも あ, のあれが黒字になってですね、確かなんだかんだあのこの部分のおかげであの、資金に余裕ができると、そんなこともあったんじゃなかったかと思います。宮崎のこれ、なんてら大江戸川かな大江戸川を渡って、 だだんだんと日がけてきます。まだ3月なんでね、それほど日が長くなかったもうちょっと長くてもよかったんですけどでも、えー、これでね、列車の中で作業もしたしそれから疲れたんで眠ったりもして上着はこういうところに脱いでかけておくロッカーなどもついています大変快適ですこれは私にとって初めての JR 九州のグリーン個室の乗車体験になりましたねグリーン個室自体も乗るのは初めてじゃないかなあの JR 北海道の普通個室ってやつだったら乗ったことありますけどそんだけです あ、ネクタイピンしてますね。これ E657 系、655系か。JR 東日本で豪華列車に乗った時に、あのー、買ったやつなんですけど、1600円くらいで買ったやつなんですが、今どっか行っちゃったな。多分家探せばあると思いますけど、この時はネクタイピンまで付けてたんですね。ちゃんとしたスーツ着ようっていう感覚はもう今ではなくなっています。宮崎神宮のところを進みました。 宮崎神宮も帰りに確か寄ったかと思います今回は一部区間の乗車穴がそれでも横浜から名古屋程度のえ距離を移動することになるとすごいですよね東京から名古屋ぐらいまでのそれぐらいの距離をですねずっとこんなあの大きな1、えー、人だけで閉めることのできる個室に乗って移動することができるわけです広いから靴脱いでこれでゴロゴロしていてればあの一番楽ですよまあ寝台車みたいなもんですからねベッド感覚で利用することができますこれは脇にあるのはあ 宮崎のリニア実験船ですね国鉄の時代にリニアモーターカーを走らせると、まあ今でも走らせようとしてね、ついに工事までしてますけどあの研究自体はもうすごい大昔から、えー、40年ぐらい前からあったかと思いますんでその時にもともとここでリニアモーターカーが5 0 0キロぐらい走っていたということですで現在ではもう完全にその実験はですね終わってしまってまあ、石原都知事じゃあ運輸大臣だ運輸大臣の提言によってですね えー、そんなもうこんなんじゃよくないとあのこんな豚小屋とか鳥小屋の中はあの実験船が走ってるんじゃまともなことはできないだろうからしっかりとしたところを山梨のところに実験船を作れと言って現在のところに、えー、リニアの実験船が移ったということになっていますそれもまたすごい言い方ですけどねあの豚小屋の中に別に豚小屋の中を走っ て, てもいいんじゃないかとは思うんですけどそれじゃダメなのかもしれませんあんま科学の知識はないからな これは都の城で買ってきたサラダを食べながらですねパソコンもあの充電してあったんでそれで、えー、作業をしましてある程度この日やらなければいけない、えー、動画の編集の作業ももうメロがついたのでじゃあ大分別府その辺りからはあとはゆっくり眠ろうということになりました実際にぐっすり寝ました最長プのクッキングの旅はもう全般的に毎日が寝不足でもう使い切ってましたんでね。それでもまだこの頃はなんか飲み物とか買ったりとか余裕を見せているところもあるな、えー、これはですね 今もう小倉に着くところだな。いや、治り惜しいと思ってグリーン個室は去ったのでした。確か、何時間 ?5 時間ぐらい乗ってたんじゃないかな。この日は小倉で終了です。そして九州の旅もいよいよこれで終わりということになります。もう一度福岡県に帰ってきました。大分県は日の旅ではほとんど触れることがなかったですね。下に行ったぐらい、帰りにまたしっかり取り上げますのでお楽しみに。どうもありがとうございます。 おはようございます。今朝の5時台まだ6時にはならないけれど6時になりそうな時間とかそんぐらいだったと思いますここは北九州市小倉小倉から本日は関門トンネルをくぐりまして山口県に入ります今日は山口県だけの旅と言いたいところだけど山口県から一旦山陰まで行って島根県を見た後、もう一度山陽に戻ってくるというなかなか忙しい旅ですまあ、基本最長往復切符はいつも忙しいんですけどね JR 九州の下関行き普通列車に乗ります 九州は割ととあっっいいう間に終わってしまいましたままあ、たもうちょっと本当はゆっくり行きたかったんですけどね。そして、えー、文字から先次の駅が二手に分かれますが下関までは1943年だったかなその頃に開業しました関門トンネルです。 文字を出発ししまままますすと、ま、ず照明が落落ちちこののように落ちましたあの電源 の,、ね、あの方式が直流と交流で違うんですが九州島内の電化方式と本州方面の電化方式と切り替えるということになっていますそして下関に着いてからは JR 西日本山陽本線に乗車日の出の時間です結構朝のこの辺って結構寒いんですよね到着しましたのは朝駅ですたまたま朝と朝がかかりましたがあの全然関係はありません ちなみに大隣の駅が小野田駅なんですけど、当時は全然小野田さんとか全く知らなかったですね。多分当時から活動されてたんだと思うんですけど、朝は新幹線が止まる割には、駅前はこのような小さなこじんまりとしたところです。最近新しい綺麗なホテルができましたね。さて、ここから先、峰線に乗り換えます。峰線の普通列車に乗車しまして、峰まで向かいます。 これもともとね、えー、石炭だったかな。そう、石炭をあの運ぶための路線だったんですけれども、えー、それが現在では石炭の運搬の目的は終わってしまいました。ちょっと寂しくなったかな。峰駅でバスに乗り換えます。なんでこんな動画を撮ってたのかわかんないですけど、まあ、当時はこういう撮影の仕方もしたんですね。気温は10度。朝ごはんは確かコンビニかなんかで買った、あの割と安いおにぎりだったと思います。でここから先800円ぐらい出してですね、秋吉堂というところまでバスに乗ったのでした。 バス車内は私以外誰もいなかったんですかね、多分そうだったと思いますで。この当時ね、キャンペーンでこの赤い自転車、今東京都内でまさに乗ってるやつじゃないですか、びっくりした、同じやつだな、電動自転車に乗って、そしてタラでこの辺を乗り回せるというのがありまして、それで秋吉堂とか、あとはレンタサイクルを使って、なんか銀行、郵便局に行ってなんかお金を下ろすかなんかしたんだったかな、なんかそれらにしないとあのお釣りが な, んかないかなんか、そんな話 で, でそういうことになったと記憶しております。ともかく秋吉堂に来ました。 ここはですね、昭和天皇が名付けたところでもともと竹穴というふうに呼んでいたんで竹穴橋というのもあるんですけども<音声>この秋吉は本当にいいところでしてね確かに「スーツ旅行チャンネル」であの、2度目一度取り上げたところがあったと思うんですけど天井まで3 0ルって書いてあるな。 それぐらいは本当に高枕 で,、まあ、でパッと見るだけではよくわからないと思うんですが最初は入ってすぐのところもすごいししばらく奥の方まで進んでいくとこれは何だみたいなねあの大きな大きなこんなテーブルの台がずらっと並んだこれぞまさに鍾乳洞みたいな景色が楽しめます。 こもともとただの岩の塊だったんですが雨水が浸透してですねそしてだんだんと、えー、それが削り取られていき大きな大きな洞窟となったんだそうです道内富士というやつがありますがこれも上からですね石灰成分を含んだものがポタポタと落ちてきてそしてこのような大きな山のような形になったんだそうですなかなかこんな立派なところないですよこれを天井からまた吊り下がってきてきいるのも 上から要するにつららの容量でですね、石灰成分が溶けた水がポタポタと落ちてきている。まあ、最長キッ符のご覧いただくか、もしくは旅行チャンネルで、あの、もっと詳しく、えー、この秋吉洞については、割と最近高画質の状態で撮影するということをしましたんで、えー、ぜひそれで見て楽しんでいただければと思います。カフェ別に塗りて、なんかこれ触ってみたらね、味がしたんだったかな、なんか、なんか苦い味がしたような気がするんですけど、大変面白いところです。で、この秋吉洞抜けて、そして自転車で、 この真上にある秋吉台というところも見に行きました。 まあ、これ本当は道内からなんかエレベーターがあったんで、エレベーターで行けばよかったらしいんですよね。私なんかもうほとんど観光客のみんなそうしてるらしいんですけど、私が知らなかったんで、わざわざ自転車であの上に行くってことになったんですが、これがまた日本で一番大きなカルスト大地って言ったかな、あのそういうところでございます。ここはもともと大きな石灰の塊だったところでした。それはもともとサンゴ礁、海の底のサンゴ礁だったんですけども、それがあの土地が上がって、そして石灰の大きな大地ができて、その後そこに雨水が降り注いで、それが水がですね、 地質を溶かして、そして大きな入堂になにったんだそそうですでそれからこちらはあのアンモナイトですけれどもまあ、この峰というのは要するにもともと海の底だった町ですでもともと海の底だったということはえこういった化石もたくさんあるというわけで大きなアンモナイトの化石が出ていましたが峰には他にも化石博物館みたいなものがありますな確かそういう名前だったと思うんですけどね たぶんこのマンモスみたいなやつとかこれは未練のあれとどの程度関係があるのかわかんないんですがあのともかく昔からですねあの海の底にあったりとかしたものが上に上がってきたりしたんでえそれで相当たくさん化石がここは出るんだそうですよアンモナイトなんかもずらっといっぱいありましたね確か。 こんな感じで本当にアンモナイトばっかりって感じあのばっかりっていうのはあのアンモナイトがいっぱいあるからなんか大したことないとかそういう話ではなくてあのこのようにたくさん昔から海の底だったという環境がですねあの証明するかのようにいろいろ出てきてるんですよという話でございますこれなんだろうな右側にアンモナイトのやつですけど真ん中はなんか海売りみたいなそういうやつですかあとこれは琥珀ですね樹液の中に虫が閉じ込められてそしてそのまま固まってしまったというものでこれも化石の一種というふうに言われてるそうです 峰駅に戻ってきましたここから先引き続き峰線に乗って山陰方面へ向かいます車内では動画の編集をする傍らゆで卵を食べてたみたいですねこれゆで卵はなかなかねありがたいものですローソンで買ったんですがお金のない旅ではお腹を満たしつつ、えー、栄養バランスも改善するということでありがたい存在ですさて長門市の駅に来ましたここはまだ山口県ですそして山陰本線に進みますいよいよ美しい日本海の際を進みます 東萩の駅に到着萩という駅があって東萩の方が街の外れにあるような感じですが実際には東萩が街の中心部です駅前にはミニチュアの萩城もあります昔ここにあったんですけど壊されてしまったお城です萩は1日観光にかかるといいますが、まあ、しかしなるべく時間のあるところだけ来ましてですね、あの時間を見つけてですねじゃあここら辺をババッと回ろうかな萩城の中に入ってきました昔ながらのこの石垣がずらっと並んでいるところ 明治時代までここには萩城があったんですけども、ただ新しい時代になるからもう壊しちゃっていいだろうということで、あの、お城も廃城令というのが出たんですかね。えー、全部壊してしまって、えー、そしてこのようなお城の跡だけということになっています。まあ、やっぱ時代の先端を行く長州藩という役割もあったと思いますんで、あんまり古いものを残したくなかったんですかね。わかりませんけど。ちょうどカメラを回したら、大きな詐欺がすっ飛んできまして、大変立派な光景です。 これはね、海が近いところなんですけどもただこのお堀自体が海じゃなかったかななんか亀が詰まっていたような記憶がありますねあいたいたやっぱそうこれですよでっかいミドリガメ、まあ、あんまりいていいものではないんですけどねどっちかっていうと外来種ですからあのいない方が好ましいのかなという気がしますが海の水を引き入れてるのかと思ったらそれと関係ないというのは面白いですコインなども泳いでおりますいろんな生き物がいて面白かったですね 犬もいましたよ、これはペットですけど確か萩市民の人はお金払わなくてもここに入れるんだったかなふんふんふんどうしますか犬の散歩の定番コースとして使われてるらしいことも分かりますそして日本海のその際をまた進みましてもう一度東萩野駅の方へここは確か旅の最後の頃にここへ来て沈む夕日を眺めましたねあの時は6月だったから太陽の向きが変わっててちょうどこの辺りで見ることができたんでしたこんなに海にに海近いのに まあ、海を多分守りのあれとは考えてやってたとは思うんですけどね。こんな、でっかい、カモ、カモ、カモかなカモじゃないかもしれないですけど、海にああいう鳥がいるのも珍しい光景かと思います。さて、ここからさっき、キハ40ですね。JR 西日本の車両。これに乗って、確かこの時はね、あれ、どこまで行ったんだ多分、マスタまで行ったんだったと思いますけど、この辺はすごくいい景色のところでして、歌号の孫悟川橋梁って言ったと思いますけれど、立派な、 この橋の上をですね、こう通過しながら日本海を見下ろすのは、毎度この区間の楽しみになっています。ス田駅からは山口線に乗り換えです。で乗り換えて、車内で何をしたかって全く記憶にないんですが、確かね、あのまだお金がなかったんで、まだローソンであのご飯とそれから焼き鳥を買ってきて、で、車内ではもう本当ひたすらなんかパソコン作業がなんかしてたらそれだけだったみたいですね。 これ SL 山口号が走るところとして有名でして確かこの日も走ってたのかなと思うんですけど残念ながらあの時間が全く合わなかったので SL 山口号への乗車は完全に諦めるしかなかったのでした山口に到着です 山口駅はこの山口線の沿線で一番の主要駅と言いたいところなんですけど多分、起点の新山口の方が新幹線が来る関係で一番主要なのかと思います県庁所在地の駅で一番しょぼい JR の駅だとかそんな風な言われ方もしていますがただ、まあ、なんで山口駅が、えー、まあ、確かにそんな人口が多くはないんですけども県庁所在地となったのかと言いますと、まあ、それにはですね、えー、徳川の時代に、えー 自分のの拠点の町をえ本当はこの山口ではなく萩にしたかった長州藩の考えと徳川としては、えー、その戸様大名だったと思うんですけどその長州が。 えー、こんな徳川に近くすぐ来られるようなところに家を作られたら困るということでこの山口から、えー、わざわざ、えー、離れたところへお城を作らせるということをしたのだそうでした、まあ、今の映像のところで温泉に入りまして温泉結構走ってね大急ぎで一瞬で入ってきたんですよねこのむちゃくちゃな温泉の入り方あるかと思ったら当時はとりあえず湯に浸かればいいという考えでしたので、えー、最後ですね、えー、その後三山陽本線に乗り換えて本日は豊府駅で終了でございますじゃあどうもありがとうございました次回は広島方面です